動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バロシンです。この動画にぜひコメント、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。先日からお世話になっているゲストハウスメインさんで一泊させていただいて、もう一泊はするんですが、この岩手貧乏旅行編の最大の目玉といえば SL 銀河を一番に推しているんですけれども、あまり SL 銀河のことをご存知でない方のために、簡単にこの蒸気機関車について説明させていただくと、SL 銀河2014年、ちょうど10年前に運行を開始したんです。しかしか客車の 急化が原因で来年2023年の春引退と去年の段階で発表されていますそうなったらもう乗るしかないですよね他の選択肢はないと思うんです また、SL 銀河のモチーフには、この花巻出身の小説家、宮沢賢治が深く関わっていますので、宮沢賢治の世界を再現した蒸気機関車がどんなものなのか、おそらくこれが最初で最後になると思います。僕にとっては。なので、このチャンネルをずっと見てくださっている方にとっては、とても貴重な映像になることは間違いありませんので、ぜひぜひ最後までこの旅行動画見てください。もうすぐ、花巻駅に着きます。SL 銀河が優先するまでには、まだまだ時間はあるんですけども、駅構内でゆっくり待ちたいと思います。 花巻駅に着きました。車がいっぱいあるんで、写真で申し訳ないんですけど、向こう側に花巻駅が見えます。早速、挨拶を抜けてしまいましょう。ちなみに、来年終わってしまうネタを言われてもなぁと言われるかもしれないんですけど、乗車賃として青春18切符使えることを確認済みです。 改札を抜けまして今、花巻駅の一番ホームにいます。一番ホームは釜石線のホームになってまして、SL 銀河は釜石線を通りますから、10時7分にこのホームに現れるそうですで。もうちょっと詳しく SL 銀河についてお話ししたいなと思うんですが、SL 銀河、もともと岩手県運動公園の交通公園に生体保存、動かない状態で保存されてました。詳しい方はいっぱいいらっしゃると思うんですけども、型式番号は C58239 と 蒸気機関車を胴体復元したそうです。種別としては快速電車になります、ね。まあ、客車の方なんですけども4両編成です。これは磐越物語、会津若松から新潟県の新津まで運行している。c57 蒸気機関車に比べるとちょっと車両数は少ないかなという気はします。もちろん観光列車なので、通常の普通乗車賃のかに座席指定券が必要で、<笑>この情報いるの？って言われたらおしまいなんですけども。大人1枚が840円します。一応 日本をここに出しておきます。で、まあ、ざっくりと申し上げますと、1号車にプラネタリウムが設けられてまして、プラネタリウムを見るために整理券が配られるんだそうですが、整理券をどうやって入手するかについては全く情報がありません。到着した時に乗務員さんに聞くしかないです。僕にとっても一生の一度の機会なので、なんとかプラネタリウム券をゲットしてお見せできるように頑張りたいと思います。ちなみに、プラネタリウムがある1号車は釜石行きの場合は最後尾になるので、確か 僕は一号車に乗車する予定になってたと思います。これで停車駅なんですけれども、まずこの出発地、花巻駅をスタートして、新花巻駅、次が土沢駅、そして宮盛駅、東野駅。で、東野駅で給水作業と除去機関車、石炭を燃やしますから、その灰を捨てる作業で1時間停車します。その後、上有線駅、次が一中大橋駅、そして最後に釜石駅。この順番で停車していきます。駅名間違えていたら本当にごめんなさい。<笑>停車駅ではないんですが、 足しが駅という駅があるそうなんですけども、こちらで車両点検のために6、7分ほど停車するらしいです。あと見どころとしては、花巻出身の宮沢賢治の世界観がモチーフとして取り入れられてますので、最初レトロのダストランプですとか、ステンドグラスを使った飾り照明ですとか、見どころいっぱいの車両になってます。そういったところも楽しみに、この旅行動画を見ていただければなと思います。もちろん観光列車にありますので、当チャンネルの再生リスト、観光列車で楽しむ旅行機、この1本にこの SL 銀河の 旅加えさせていただきますのでそちらも楽しみにしててくださいこちらが盛岡方面なんですけど SL 銀河はこちらから現れるそうですなんか機動車が引っ張ってくるとかっていうことなんですけど実際のとこはよく分かりませんあと残り9分でやってきます ついに SL 銀河が花巻駅に登場です。キハ141系、機動車に引っ張られながら、ゆっくり、もうすぐ現れまーす。 SL 銀河のプラネタリウム整理券配り始めてるらしいんですよ急がないとさっき通り過ぎた4号車の中に売店があります売店では岩手のクラクトビールも飲めるそうなんで後で買いたいと思いますちなみに僕は1号車で座席取ってたはずなんで1号車ですね1号車乗ると思います 車車はここんんんななななな感感じじででですすすす雰囲気がちょうどどいいいい素晴らしい座席席になってますプラネタリウムの整理券取れるから、ね、タの取れるかか、ね、りとと比べると広人けないです号ありがとうございます。 ユナネタニーム券をゲットしました1時35分から上映会が始まるそうなんで楽しみですーやった撮れたー「インナコレクション」ということで宮川賢治に加熱する建築物といここういうことなんですね実物を見てようやく理解できました 各車両にはフリースペースが何か所か用意してあるんですけども長時間占有しなければ自由に使っていいそうです出発前にいろいろ見ておけるものは見ておきましょうかこういうのがあるのはいいな比較して申し訳ないんですけど暗滅物語なかったのでお願いいたします です4号車の売店に行きましょう4号車の売店には河野城東さんのクラフトビールが売ってるはずです出発してしまうとおそらく混み合ってしまって入手するのも困難になると思いますから今のうちに買ってしまいますじゃあ3号車から入りましょうあ広いな広いです こんな感じ。この場合のソファーがあるんだ。俺は気分いいだろうなちょっと書きや申し訳ないですね<音楽>。今時に、公園で生体構造をするのが本物状態だったんです<音楽>。こうやって大宮の方で空間から始まって、すぐ運行を終了してしまいますけど、すいてるという感じですね。<音楽> お待たせいたしました。 もうすぐ出発ですいや並んでる並んでるやばいなどうやって U ターンしようか。 うそれから三つ野菜だください。ありがとうございます。S.L. 銀が出発しましたっていうかもう出発してるけど次の停車駅新花巻駅です。これはちょっとロケ物語では見れなかった光景。こんな回しゅうに石炭を積んでいる荷台が見れるなんて。 SL 銀河のモチーフになっている宮沢賢治が後ろに映ってるんですけど宮沢賢治が晴天好きだったのがこのサイダーだっていわれます宮沢賢治が晴天好きだったサイダーを飲みながら旅の始まりを祝いたいと思います旅の始まりと宮沢賢治との出会いに乾杯うまい最高にうまい あ、はあ。今、新花巻駅、出発しました。見てください。収穫前のひねが、青々と茂ってます。 そろそろそこのビールいただこうと思いますちょっと向こうで長居しすぎた そ, そろそろ一号車行きましょう一号車一号車ごめんなさいすいません失礼しますお願いします おお、ごめんね。頭ぶつけるとこだったね。ごめんね。1号車、戻ってきましたね。プラネタリウムの整理券は、売れ切れてしまったみたいです。いやいよかった。早めにとって正解だった。マゴいてれる間に、指定席の場所全部埋められてしまいまして、座るところがなくなって、えー、逃げてきました。<笑> あまりここも長いはできないと思うんですけど途中1時間停車する遠野駅実は遠野醸造さんというクラフトビールのメーカーさんがあってさっき売店でこの遠野エール買ってきました説明はもう不要ですいただきますあいい音さっき散々持ち歩いてたからな爆発しなかったもうこのままいっちゃいます あなんかふわっと広がってきますねエールの味というか香りというかうんああこれ飲みやすいわ SL 銀河に乗った時にこれは絶対飲もうと思ったお酒好きですかたった今乗務員さんから素晴らしいプレゼントがありました SL 銀河の乗車記念書です さっきフライングして押してきちゃったんですけど、まあ、スタンプの向き逆ですけどね。これで2枚ゲットしました。これが SL 銀河のというか、釜石線の全ての武なんですけど、釜石線って別名が長いんていたので、各駅にエスペラント語っていう宮沢賢治の特性でいてあることか な, そかな。そのなります。というこエスペラント語の相性がついてたらしい。全部で24駅ありますけど。した愛称 ということで確かお昼頃に遠野に着けて、さっきまでトンネルの中にしてました。あ、でもここ涼しいな。ちょうどここ吹風このマサなんで風がダイレクトにきます。 しい<笑>ちょっと暑いところにいましたからねこの流れていくように去っていく景色と時々降り混じる蒸気機関車の煙と本当に風情があるなこれが来年で終わりなんですよ来年の前ぐらいは絶対ないな本当に YouTube とかで全面展望は流行るんですけど後面展望はなかなか見てくださる方いないんですけど せめて蒸気機関車 SL に乗っている時は方面展望をゆっくりお見せしたい遠ざかってい線路の何とも言えない余韻の残し方は素晴らしい個人的な意見ですけど1 <音楽>号車のフリースペースに来たんですけど 取ったはずの座席は、ご家族全員が、ゆるゆると使えてね、どうぞどうぞってお見つけして、僕は行く当てもない不動者みたいになっちゃってます。間違ってるかもしれないですけど、客車で使ってるのは確か、規範一4日系だったと思いますから。 今僕がボソッと話しましたけれども、全くその通りで、SL 銀河に使用されている客車は、もともとは JR 北海道で使用されていた、キハ141700番台という、ディーゼルエンジンを搭載した車両を譲り受けて改装したものが使われているそうです。これにはちゃんと理由があります。銀河ドリームラインの相性を持つ、構まい線ですが、急勾配が多く、実は、蒸気機関車のパワーだけでは、坂を登りきれないという実態があったそうです。地図を見て いいたただきたいんですけれども個人的な意見ですが、それが顕著だなと思うのが、この千人峠周辺の地形です。千人峠の西側で標高560メートル、東側で254メートルの地点に駅が作られたこともあり、現在の形に落ち着くまでには様々な線路を敷く計画が立ち上がったそうでして、最終的には足ヶ瀬駅から栗の木峠の下を足ヶ瀬トンネルでくぐって、そして神荒水 駅を経由し土倉トンネルを向けて大きなオメガカーブを描くようにして陸中大橋へと至る現在のルートになっていると言われていますですから SL 銀河にとって部屋141700番の客車は本当に大切なパートナーと言えるかもしれませんこの間実家に帰ったとこった若狭鉄道の3タイプの観光列車若狭号、安ャ号、昭和号同系列の気がしますが うーん、これは完全に僕が間違えてましたね。若狭鉄道で使用されている車両は WT3000 系という軌動車でした。車両前面の形状が似ていたので、知識もないのについ似ているように感じてしまったのだと思います。本当にすいませんでした。若狭鉄道にも乗った鳥取ローカル線の旅については、今サムネイルも出していますけれども、ぜひ再生リスト鳥取里帰り編か配信済みの動画 動の一覧からご覧くださいご存知の方はぜひコメント欄にご意見をお寄せください僕はこのままマイペースに過ごします次の宮守12分停車だそうでこれは戦いになりますよ誰が一番いいポジションで蒸気機関車を取るか戦いになりますねこれは戦いの予感がします怖い宮守駅に到着しました先ほども申しましたけどもここで12分停車します 早速蒸気機関車を取り出して仕方がない人たちがうずしながら移動してます一応僕も向かいますけどね宮森駅着いてます宮森駅ですね滑舌が悪くて申し訳ない「万越物語」のクリスマストレインのことがありますからなるべく他の方を移さないようにご迷惑にならないようにしなくてはいけませんかなり難しいです難しいけどやらなくてはいけない あ、こりゃ安心だこれは戦いにならなくて済むここから先立ち入り禁止ですもんご苦労様でございますお疲れ様でございます大人も子供も関係なくワクワクできるのはやっぱり蒸気機関車のすごいところかなって<音声>私も調子に乗って鳴らしちゃいますよあるかなこの下手くそめ<音声>。いい音が鳴らなくてごめんなさい 下手すぎてごめんなさいそろそろ戻りたいと思いますあと5分で宮守駅を出発しますあー楽しかったまさか駅のホームにベルがついてると思わなかったじゃあ1号車に乗りましょうおしっとおっちょっとあちこち歩きすぎました少し休憩しようと思います朝駅が鳴り始めました宮守駅出発です 実車、動き始めました。SL 銀が動き始めました。次の停車駅、確か遠くなったかな後でまた確認します<音楽>。ワクワクが止まらないんで、あっという間に時間が過ぎていく。 次は東野駅で1時間停車して冒頭でも言いましたけど給水と買い捨て作業があってその間ゆっくりできるみたいなんで遠野駅の周辺をぐるっと散策してみようかなと思います思いつくままであれですけどもうすぐ遠野駅ですあっという間に遠野に着いてしまいました 駅に着きました。初めて降り立ったなぁ、まあ。釜石線自体が初めてなんですけどね。車内放送あった通り、ここで整備作業がありまして、1時間ほど止まります。次の発車は13時31分だそうです。それまでゆっくり待ちたいと思います。そう着ないで。はい、s ス銀河とコック。いやぁ、いい天気だ。 とりあえず僕はもう旅行あまりしたくない人でも楽しんでくれればそれでいいんであおしぼりありがとうございますえっあクーポンはい冷凍のおしぼりとクーポンが来ましたよ何だろう冷凍のおしぼりとクーポンをいただきますこれでなんか軽く食べてくださいってそういうことですかね1時間あるんで行ってきましょうか こんにちは。初めて遠野に来ました。釜石いしても初めてです。ちなみにプライバシー配慮してお姉さん方は入ってないんで大丈夫です。入ります思いっきり YouTube 入っちゃいますよ。プラットフォームなくなるまでずっと残りますけど言って。怖いこと言うな、お前。冗談ですけどね。<笑>今日は東京から東北本線をずっと北上してきました。7月に旅費を使いすぎたんで、18切符だけで。まさかこんなサービスがあると思ってなかったんで、1時間のうちに楽しみができたなって。 歓迎、ようこそトレンドへ行きましたたすきわらしとクラフトビールが美味しい松本の焼きましたおにぎり売ってるんで多分チケットを使えるはずなんで買っていきましょうか遠野ゆうさんっていうさっきもらったクーポンが使えるお店があったんで順番にお見せしますちなみに映せばいいじゃんという話なんですけど整備に入ってた SL 銀河の蒸気機関車また戻ってきました最初おにぎりこちらですトノさん青南大辛どべっこ漬け 次、麦油香る後味ゃん。これなかなかおにぎりの具材としては珍しいダサ3つあれば終点の釜石まで多分間に合うと思うんで今のうちに食べちゃいたいです先にとべっこ漬けいただきます大辛って書いてあるからもしかして辛いやつかなあいけちゃいます辛かったら嫌だな 辛さが徐々に感じるようになるドベッコ漬け初めてみましたけどでも極端に食べられないぐらい辛いわけではなさそうですじゃあ、これダーサイくまデンダーサイはどんな味がするあー、辛いさっきのパンチはドベッコ漬けのパンチが引いてきん。 どべっこづかの後で食べると、ちょっとさっきの辛さ、ちょうどいい甘いに変わりこれは、これで美味しいな。ザーサイの歯ごたえもいい。うん。最後は、あそ味チャーハン、行きましょうか。ちょっと、性質の甘い、ええよっていう感じですけどね。すいません。開けまーす。でん、あ、そうだ。ちゃんとチャーハンっぽくなってる。いただきまーす。 これはなんか、本当チャーハンだコンビニで食べるチャーハンチャーハンチャーハンしてない感じがします、うん、肉の味もちゃんとするし、うんうん、というわけで、あっという間に完食しました。いや、美味しかったですこれで、後半のおかがまたさらに楽しみになりましたねで、ここからの予定ですが東南駅を出発したら、いよいよちまでプラネタリウムのジェムが回ってきます プラネタレイム、どんな感じになっているのか、なんとか頑張って映像に収めたいなと思います。ぼちぼちと、客車の方に戻ろうかなと思います。こういう時は、あまりうろうろしない方がいいですからね。戻れる時は、早めに戻る。この方が良いので。 これちょっと見落としてましたねガチャガチャありましたなんで出発するまでに見つけられなかったんだろうこれが飾り照明というやつですねなかなかゆっくり見る暇がなくて、まあ、やっと気がつきました東野駅まもなく出発ですなんかファンファーレみたいななってますけどねお走り始めましたよ東野駅を出発です いや美味しいおにぎりいただきましたアンディアは本当に美味しかったですね、まあ、車内でトーノエールいただきましたしまた別の機会を作ってここに行きたいと思います浜石店、なかなか面白そうですトーエール、また会う日まで、えー、トーノエールを出発しました13時35分開始のプラネタリームいいしますプラネタリームの上映するコーナーに配信して割と広くはありますね この時僕は知らなかったでは済まされないとんでもない過ちを犯していたのでした今プラネタリウムの上映会が終わりました本当に申し訳なかったんですけどもプラネタリウムの上映の際にカメラでの撮影禁止だったっていうことですけどもそれを好奇心で撮ろうとしてしまって本当に申し訳なかった簡単に感想だけお伝えしたいと思うんですけども宮川県銀河鉄道の夜」を題材に幻想的なプラネタリウム 10分程度の上映だったんですけども、引き込まれるような夜空の星々を映し出していて、癒しと幻想が程よくミックスされた良 い, い上映会だったなと思ってます。抽象的で申し訳ないんですけども、良 い, い上映会でした。来年の運行終了までにもし行ってみたい人いたら、ぜひ整理研究として見てみてください。楽しいですよ。 もうちょっとしたひまわり畑列車が通過するみたいです。お、牛、あ、牛鳥底ネタ。お、ひまわり畑です。<笑>ちょっと元気ないかな。<笑>ひまわり畑に人いっぱいいた。 ここは足ヶ瀬駅ですかここでまた点検になって6、7分止まってたんですけどまた走り出しましたね残る駅は神アリ駅と陸中大橋駅神アリ駅が次の駅ですね残り三駅残り欲しいですけど SL 銀河の旅クライマックスになってきました本崎陸中大橋駅までが本年の長い時間をご覧ください神アリス駅連絡中を上にします えー、投稿中盤は、ご注意ください。ご協力をお願いいたします。足枷からカミアリスをかけて、ちょうど長いトンネルを通っているんですね。カミアリスで、また2分間停車するらしいです。白木い煙、トンネルの内部っていうのも、なかなか思うかなと、トンネル抜けました。 降りる予定じゃなかったんです降りちまりましたファミアリス駅着きましたファミアリス駅を出発で す, 発です停車駅が残り2つになりましたあっという間でしたね 陸中大橋駅着きました。降りてみます。ここで7分です。いやーこれは陸中大橋駅着きました。向こうにですね、ものすごい長いトンネルがあったんですよ。足ヶ瀬から陸中大橋来るまでにダダンと。見ますか。僕が消えた方がいい。はいじゃあ消えましょう。 気をつけたいと思いますが、まあ、しっかに見ることができたんで十分満足です喉乾いたので、もう1本サイダーをもらってこようと思いますその前に1号車で取り損ねたやつを取っておきましょう <笑>あっという間のお日ごはんです。まあおしぼ では横上げるボタンを押しておいてください。 浜江市駅に着きました SL 銀河、本当にありがとうございました来年の春終わってしまうのは本当に寂しいですよずっと田室るとね、混み合っちゃってトラブルの元になりますから早めに切り上げさせていただきました釜石の方からまた心温まるプレゼントをいただきましたもしかしたらこの中にも遠野の時みたいなサービス券が入ってるかもしれない とりあえず改札を出たいと思いますというわけで改めまして釜石駅に着きましたちょっと駅舎の前が混雑してるのでお蕎麦屋さんの前で失礼しますまあ来年の春運行を終了してしまう SL 銀河なんですけれどもそれぞれ特徴があるなと思ったのはまず乗車記念にこれ改札でいただきました SL 銀河を走らせるのに使っている石炭ですね まあ、ちらっとをを出る前に浜市の市民のの民方かららこちらの記念品をいたただきました本当にあっという間の5時間で名残惜しいの一言に尽きてしまうんですけど僕は多分これが最初で最後になると思うので記録映像としてずっと残ってくれればいいなと思います。 僕の撮り方があまりうまくなくて雑な部分をお見せしちゃったかもしれないんですけれどもどこか一つでもお気に入りのシーンがあればいいなぁと心から願っていますそんなわけで今回の鉄道旅行を楽しんでいただけたでしょうか是非コメント高評価チャンネル登録をお願いします一言だけ言わせてください岩手貧乏旅行まだまだ続きますお楽しみに最後まで見ていただきましてありがとうございました